インターネットしたいよねえプリントしてるとパソコン止まっちゃうんだでも音もノリ悪いし ワープを使え途端にサクサクサクサ ク, クサクサクサクサクサクサク売 うん、去年の「ラブライブ!」の優勝者今最も素晴らしいスクライド